I get to get a point. I get to get a point. 怖いって怖いあの本当と高いとこ行った時さあのテレビ塔から飛び降 り, び降りた時のあれがすっごい続いてる感じがね さあずっと飛んでるじゃんあのずっと飛んでてあの紫のロープにいってるじゃんすごい途中でなだんだん手が痛くなってくんのでさああのスタッフさんいるじゃん途中で「回転できますよ」って笑顔で言ってくんの<笑>怖いわあのテレビ塔ライブの次のということで なんか、4歳の方から体重80ある方まではできるらしいんで、まあ、よかったら札幌県の皆様行ってみてください私は思いありませんおやすみ人類